三重県仙台市から参りました事務所ですと申しま す, します本日二度目の流し演舞も精一杯整らさせていただきます温かい御声援よろしくお願いいしますよろしくお願いいたしますお前 しありがとうございました。